はいじゃあ、えー、スーパーストリートファイカー 2X の、えー、大会の組み合わせ抽選、えー、ただいまよりやっていきたいと思います。 はい、では組み合わせ抽選の方ですねやっていきたいと思いますで呼ばれた方からこちらまでお願いいたします参加費はお一人様200円になりますんで、えー、呼ばれたら、えー、用意したカップの中に200円入れてであとくじ引きですねあの1枚引いていただきますようお願いいたします はい、じゃあ一番手、りょうさんから。二番。ゆっきーさん。六番。さあ、ばらけますはい、で、ンんださん。さあ、どっち行くんだろうな。予選からゆっきーさんとかな、それとも。 親方と弟子の対決が親方と弟子の対決が確定ですねはいガム4まあ変わないっす変わないっすはいミノムくんはいそっち200円です参加費200円です1 はい、遅れてくるバーゴンピースっていう人がいるんでこの人が5番設定ですね<笑><笑>、はい、2試合先制でやっていきます2試合先制で、えー、3人リーグ戦で2試合先制です2回勝った先に勝った方が勝ちで、えー、1勝1敗で勝ち合った場合は得失点差で数えさせていただきますのでご了解のほどお願いいたします そして今日はキャラ変なしで、ね、固定でやりましょう大きい大会前ということなので今日はキャラ変なしで。 はいじゃあ今日6人これで決定となりますじゃあちょっとだけお待ちください はいじゃあすいませんね、えー、時間ちょっと押しましたけど、やっていきましょうかははいではただいまより2019年4月27日土曜日、仙台プレイランド FR、えー、4月度スーパーストリートファイター 2X 月齢大会、始めていきたいと思いますよろししくお願いします。 はいえじゃあ本日は、えー、参加人数6名で、えー、3×3 に分けての、えー、まず予選リーグからやっていきたいと思います、えー、3人総当たり2試合選手制で、えー、勝ち抜けは1位と2位のみとなりますで、えー、複数試合でやりますんで、えー、2勝1敗で勝った2勝あ0敗で勝ったであの得失点差を申し訳ありませんがつけさせていただきます、えー、最終的に2勝勝敗でで っ, ってでまああと 1勝2敗で負けたら、ワン過勝敗勝ち合った時にちょっと有利になりますというところで、そんな感じであのやってきますんで、とりあえずあの2回勝ってください、2試合落としたらあとはもうみたいな感じで、なるべくねであの皆さんに求められるのは 2, 先ストレート2試合先にも1歩も取られず負けないで、そのままストレートで勝っちゃうと、それが一番理想のパターンで。 とということで申し訳ありませんがよろしくお願いいたしますはいじゃあこっち側のブロックですねノム君、領事、えー、ベンダー、えー、以上継承略で、えー、こちらが A ブロックでガムバゴンピースユッキーこの、A、ブロックが B ブロックとさせていただきますはいじゃあ、えー、組み合わせ自体は2試合先制となりますので、えー、じゃあまず最初からやっていきましょうでは最初の試合が えーミノムくん対リョウジでお願いいたします大会使用協体は真ん中です はい 1P みのむくん 2P りょうじはいは君、はいはい、2試合先制ですとりあえず2回勝ってそれを2回繰り返しましょう2人に2回勝てばいいですはい、はい、では始まります4月同月例大会まず先方は、えー、最初の試合ですね、えー、1P みのむくんキャミー 2P がりょうじ S ホンダ 戻しキャラですさあ最初の組み合わせ、まずは領事本多が1本選手、さあそして5月5日、6日、どっちだか、確か5日だったと思うんですけど、あの東京のあのデイトナシキさんで、えー、かける5というあの 5−5 の大会ですね、確かあるんで、えー、まあ皆さんそちらに向けてかなり調整して き, してきた、もしくは今日であの最終調整済ませるみたいな感じで、かなり、ね、仕上がった人多いんで、今日はすごい大会になりそうです。 おうバルログが来る明日遠征で、はい、さあまず先に一本取った<笑> い, ろいろ確認してたらちょっと今、えー、終わってしまいましたまずは領事本田が一本選手さあ開借りて飛びに引っかかるさあフーリーガン通すでかいですねこれでかいです 自動にちょっとしかし組み込み甘かったかタミ大手で投げるとジャンプしたとき引っかかるんでさあ投げに行ったがここは反応がいい大豆付きで返してまず1本取ったのはスーピー両ジエ・ソンダ店員ちょっと今日席がひるでるんでちょっとねまあマイクは途中で途切れるかもしれませんがご了解のほどお願いいたしますさすがにちょっと年を取ってきて あの唐突な席が出るようになってきました若干風のせいもありますんでさあめくり通してさあ大 P からワンチャンピオルかなと思いましたがギリギリ踏ん張ってうーっと体力逆転からのズッツキさあズッツキまだ2回ほど1回余裕ある りゴチ殺しあっと最後はオキコパンさあ仕上がりは抜群といったところか勝ったのは 2P 領事へ損だ2 0で勝利ですミノムくんはすごいブロック 行, き、ま、行っちゃいましたね<笑>はいじゃあミノムさん、えー、ベンダーさんと連戦ですミノムくんベンダさんでお願いいたしますちょっと、えー、筐体リセットするんでねそこだけお待ちください はいじゃ あ, じ ゃ, あじゃんけんからお願いいたしますさあまずは良司さんが、えー、予選抜けリーチですねでベンダさん勝っちゃうとみのぶ君がここで予選落ち確定になりますのでみのぶ君は死に物狂いで頑張りましょうまだありますまだありますさあどっちもピンク熊取もピンク熊取ピンクの相撲取りってどうなんですかね<笑>ベンダさんから熊取がピンクです まあ、淡いんであまりわかんないですさあベンダ本、えーホンダはえ X ホンダ領事さんと違うところここですね S ホンダに対しベンダーさんが X ホンダ X ホンダは大井町という駒投げを持っているさあこれで割とオスループができちゃうので場所によりますけれどもさあこういうところで大頭突きが刺さるコパンからぶってたのにコパンからぶり電車で頭突きを止めつつみたいな感じで立ちまり 結構求められるとこ多いんですが戻り際と出際の間に重なっちゃうとどうしても負けてしまうことがある結構運が悪い的な感じですけれども本当誤差の範囲内ですからねそれも大体潰れますけどもさあ頭突きがちょうど踏み込んだ瞬間ですね今のはさあキいイんとか頑張れるかここから頭突きさあキャノンスパイク当てて しかしここはしゃがみ中継隠らずあれそして投げに行っても良かったかなって思いたいんですけど結構投げにけいやあの対してあの大位置を入れ込んでる場合もあるので確定以外のときは極力投げたくないさあそして最後は100列張りて最終段当たってまずはベンダホ本ダがリーチこれ、ミノも君つらいですね頑張ってほしいなんてとこ行っちゃったんでしょういくらくじ引きとはいえど さあ X は組み合わせによって結構エグいのあるんでさあここはちょっとどうしようもないんで頑張っていただきたいところそのための複数試合複数試合ただ場合によっては複数じゃない方が実は楽っていう説も1取れればなんとかみたいなあまりにも組み合わせのあれが絶望的な時とあの1先の方があの楽な楽に感じる場合は<笑>減りますねー<笑> さあ女の子に尻からプレスしていく相撲取りがおるスパイラルさあこれはいい感じさあ投げは100列発生が早いジャンプだけうまいスイジャンがうまくかいうまい外で当たってさあずツキも上から踏んで体力リード空ー投げーかっこいいあれ技何でしたっけ技目空投げの割とかっこいいですよねあれ確かかっこいい技めだった気がする さあなんかみのもくんが言ってるんですけどちょっとこえな<笑>申し訳ない頑張れ集中してくださいあっとからのキャのキャノンパイくん確定まである若干あ巻あっとあるぞ諦めてはいけないただキャミーゲージが欲しいでも空振る技がないあー待ってたー<笑> ありがとうございました勝ったのは、えー、ベンダー本多仕方ないこれは仕方がないえちなみに空投げの名前 な, なエアフランケンシュタイナーフランケンシュタイナーエアってただけですよさすがみの向くさんみの向くんですよはいじゃあ次の試合両おじさんとベンダーさんですじゃんけんだけしてお待ちください さあ親方と弟子的ないつではなんかやり取りで良二さんが弟子になったって話をちらっと聞いたんですけれどもさあ弟子が親方に下克上はいでは見ていきましょうあどうぞ大丈夫ですさあ 1P 良エ S ホンダ 2P ベンダエクソンダ、はい、さあ親方と弟子、はい、で 1P が弟子 2P が親方 さあ頭突きの種さあ弱頭突きと何かが相打ちからの削って頭突き頭突きさあ結構強気に出しますねさあさすがに出しすぎた弱頭突きでここは反撃していくさあ大頭突きは移動距離が非常に長いんですが、えー、その代わり弱頭突きに負けてしまうのでさあしっかり対空している引きつけて無 敵, が無敵が長い弱頭突きで基本あの頭突きに対しては対応していくと ししかとしっさ、移動が早いので、とっさの飛び飛びとかあの通常技を振った時に不意に刺さるので一応、大豆付きが必要となると、さあこんな感じでさあ対応ミスを誘いつつ、体力リードからジャックズき、伸ばした手に、ジ ャ, ジャックか今日どっちかわかんないですけど当たりましたね、さあファイナルラウンド、いきなり熱いですね、相撲取り大豆付き、フェ イ, イントマジェス。 さあここはガード、ガード頭突き、ズッキさあ弟子がかなり強くいきます、弟子の方が基本的には、さあ親方お、めくりあたりから、フライングボディープレスから、ここはブナに削る、本田はえそんなは駒投げないんで、張り手の速さ対決、上場じゃないんだから、<笑>さあ体力リードは領事本だ打ちしかし 悪くないいうち鬼無双しかし2打目当たるそしてさ あ, あ最後は百0列一発を通したベンダホ本ダがまず一勝親方強いですねやっぱ親方歩いてくると怖いですもう僕ら親方言いたいだけで遊んでる<笑>親方言いたいだけさあ開幕さあ両事本多はズッツが当たる さあ100列張り手、弟子の張り手、おやここで着地に入れ込んでいた、上からケツ、さあ、筒き出ないが体力は大幅リード、親方の優しさなのか、ここは100列で削る、弟子は何が何でも取りに行きたい、2回、さあ、筒き 打ちしかしこれは残ってるか残ってますねさあこれでベンダーホンダが1本取ってリーチさあ一発土はつけたいジャクズ ス, スキいいヘリ100列はリバーサル100で返していく体力リードはこれどっちもつかないどっちらとも言えないですがあ難しいですねここでリ領ジホンダリードからのジャクズ ス, スキよく見ているダイズスキーダイズシューズスキ 地味に緩急をつけていく二いズツキ相打ちさあリーチこれでよく見ていた弱ズ付き体育惑わされずに一点集中しっかりよく見ていた王事本田これで一時 a まだありますさあしかしベンダ本田依然リーチさあ飛んでしまったまず弱ズ付き。親方の容赦ない飛んではダメというさあもう一回厳しい 相打ちしかし体力リードはベンダー・ホンダうわっと釣られてしまったうわっと最後はジャクズ付き勝ったのはベンダー・ホンダ仕上がりはバ抜群といったとこですねはいじゃあ A ブロックベンダー・ホンダが1位抜け2位抜けは領事ホンダとなりますはいじゃあ B ブロックいきましょう今日僕お休みです手首痛すぎて<笑> なかなかつらいはいじゃあそういうことでじゃあ B ブロックが、えー、ガム対バゴンピースでお願いいたしますじゃあせき決めだけ先にしててください ピー、バゴンピースガイド2、えーがピースガイルにしましょうバーゴンガイルはちょっとさすがにあの5階をまで組んでピースガイルにします2、えーがガム DJ さすらさ あ, さあ似たような2人なんですけれどもコンセプトはかなり違うエアスラッシャーとソニックだけですね見てるのあとは全くのベースキャラですあ最初はため技が ああれなあのため飛び道具系キャラで割と似たような目で見られたこの2人キャラですが全然違うキャラです飛び通してさあこの間合いは集計一発でリード最後はジャンプ集計2通すまずはバーゴンピースがいるが一本選手さあなんでこの名前になったかは置いといてさあバーゴンのかけらが なん70個集まると復活するみたいな何かそういうネタです何かの何の土砂ゲアって感じですけれど、まあ、これはほっといてくださいさあジャックしゃがみ大パンしっかりリフトアッパーで相打ちあっと裏剣出していったさあこれで体力リードガイルソバッと最後はしっかり球お手本のような外力です まず1勝したのはーバーボンピースガイド<音楽>さあ2試合目開幕マシンガッパ ー, ッッ ー, ーさあしゃがみ台形しゃがみ台パンジャンプ台形すら通して さしゃがみ中継からの次の技をさあざって体力入りにしていくソニック最後はダイソニックさあまず1本取ったのは 1P ワンピーバゴンピースワイルこれでリーチ歩いて投げテクニカルですねさあこれは化けたか バケる場合があるあれはたまに起きる現象的な感じです7分でだとどっち優先かはちょっと分かんないですけど多分バケてますら、ね、さあ差し返していったからのソニック体育さあこのソニック放題が強いさすがバーゴンピースリフトアッぱで相打ち取りつつ体力ミリこれはきつい 基本はああ手堅いしゃがみ中継で、えー、着地硬直を勝って勝ったのはバーゴピスじゃあガムさん連戦でユッキーさんとガムさんお願いします はい、ではお願いしますさあユッケ・スコーク対ガム DJ 今年からですね今年からえバルログからエスコークをメインにするということでさあ1月2月大会連覇してますで2月はあ3月が僕みたいな感じです3月はリベンジしました ただしフフフユッキーさんを倒すにはそれほどのものが必要だったさあ刻んで上通してもう一回ダイパーがあばり潰しの形になってさっと当たらないぞさあ残り一発圏内だがどうするうおっとしてうおっと入り 入り組んだところに最後は体力リードしていた DJ が有利これでまず一本選手歩くそして DJ じゃないフォークはちりにこの図体で歩くのが早いかなり早い方ですね歩くの歩いて2回転持っての応援や1回転そんなこともできちゃうさあ高め打点でしたがしゃがみガードなのでここは刻んで ブナに削っていくためが完成されてない時は結構通常なり返すのは難しいがため溜まっていたからのめくり回したピンポイントで回しましたと取り返した雪キホエスホーこの飛びとぐった瞬間のコンドロダイブが地味に大変さあしっかり上見ている上だけは通さないぞという石を感じる おジャンプシュート、上り、よく見ているさあ3発目当たらなかったのでここはセットプレーにあえていかず、もう一回立ち回り戻す、3発目がなぜか当たらない、さあ、通して、さあ、どうする、これは、うーん、詐欺ってなかった、しかし、3発目が当たらない、最後は最後はど、最後はもう最初から3発にすればええねんと、3発当て諦めましたね、<笑>なんか3発当たらないなと。 ししかしまず1本取ったのはスーピーガム DJ 中, 中当てて台で運んでめくり中継とかそんな感じですさあまずソバットそしてまあ S ホーク的には早めにもう台風でループさせたいところですがさあ来たまず1回さあこれが強いしゃがみ技は結構引っかかりづらいジャックナイフはし ジャックマイクってあの下ため上のあの無敵技は基本足払い系がどうしても枯れないのでここだけは弱点さあまず1本取ったのは 1P ピー S ホークさあ目の前落ちこれはやってしまったか結構こういうああいった感じのミスが結構致命的なものに繋がってしまう流れがあるこのゲームは非常にシビアさあそれを皮切りに体力リードからさあ立ち回り 僕は1回通せばワンチャンあるんですがさあ着地にここは逆託を仕掛けていったまあ体力的に負けてるんでここは勝負に行ったが残念ながら通らずさ あ, さあリーチで今度はしっかり3発あってめくりしゃがみ中継で下段を崩すさあ当たってからのお見合いからしっかり上を見ているさあ3発目をしっかり通してここはめくりに行かずに 画面の位置をスペースを確保することを調整スラタイクさあこれはきつい逆託最後はこれも通らずしゃがみ台形でフィニッシュということで、えー、ガム DJ が 2-0 ストレートで勝利さあガムさんがワンチャンありますね特殊点差これでプラマイゼロですはいじゃあバーゴーンピース対ユッキエソクさあこれサウなんか戦年戦争的な流れになりそうで怖いですね で全2ゼ0ストレート1 1になった時点でガムさんの予選落ちが確定してしまうかああでもそれはないかバ ゴ, ンスバゴンピースさんが勝てば、えー、終わりユッキーさんが勝てば2 0で勝てばリセット 2−1 で勝つと以下略ガムさんごめんなさい的な感じ感じになります2 0でまあユッキーさんが勝てばというところですね さあ予選最後振ラマいゼロですがこの試合ゆっきーさんが負けちゃうと予選落ちになっちゃうのでここは踏ん張りたいところだがさあ最後はここはガードされていたゆっきーさんもこれ結構危ないブロック一応行っちゃいましたね<笑>ため技ためキャラのところに飛び込んでいったサンダーホークみたいな。 これは苦順もありますか仕方がな い, いやそして動きは悪くないですよね、ゆっくーさん動き悪くないんですけれども、先ほどはやはりガウンさん の, あの徹底して上を 通, 通さないというあの立ち回りが非常に素晴らしかったのがあり、さあ残念ながらかなわずと、そしてこの試合もまずは、えー、バーゴーンピースが勝利。 数字がごめんなさいリセットになってなかったかなすみません、えー、バーゴンピースが1ですね今現状の数字がバーゴンピースが1でユッキーさんが0ですさあ追い詰められた ユ, キユッキー S ホークジャンプ台 P ヒットストップで今踏むタイミングでしたがヒットストップで今助かりましたねヒットストップで全部一瞬止まるんでさあ来たさあしかしなかなかさあこれは踏んでしまうしかし体力リードはまだ S ォーク側にある 足払い対空、さあここは削る、水ジャンが難しい、上り台形で返すさあ空足ば、足払い対空やさあ空対空、サマーソルト、3つの対空を使い分けてさあ的を絞らせないバーボピースがいる、さあこれでリーチ、さあまあまよく見ている。 さ, あ取ったぞさあ間合いがぞいあの一からのボタンは台風の間合い外なので、まあ、ワンちゃん今サマー誘ったかったですがよく見ていた強く見ている上だけは通さないとさあ空ータイクそして投げ前から即離脱さあまあよく見ているこれはきついしかし通せばワンちゃん差し返して よく見ている<笑>勝ったのはバーゴンピースということで、えー、B ブロック決着です1位抜けバーゴンピース2位抜けが MDJ となりますはいじゃあ決勝トーナメント参りましょう決勝トーナメントも2先でやっていきますで、えー、私が指示した通りから試合順組んでいきますんでよろしくお願いいたします じゃあ最初の試合、ガムさんと、えー、ガム対、えー、ベンダーさんで各ブロックの1位抜けと2位抜けが当たる形で、えー、最初はベンダーホンダ対、えー、ガム DJ からやっていきます次の試合が両自衛ホンダ対バゴンピース。 決勝トーナメント同じく2作となりますのでよろしくお願いします2試合先制です、はい、では決勝トーナメント 1P、ベンダ X ホンダ対する 2P がガム XDJ さあ1週間後に控えたインファファイブ。さあう ち, でやるうちでやるわけじゃないですよねテン<笑>様ですけれどもさあ半分ぐらい出るで確か出場するはずこの店確か しゃがみ中継タックは渋いクできるが中非常に い, い勝負でしたがまずは制したキーパ ー, ー, ーの DJ 開幕歩くやはり相撲取りを 歩, 歩くの大事あ歩いてガードというかなり、まあ、飛び道具ないキャラに求められる 本当に大変な茨の道ですが、やんなくてはいけない、さあ通ったぞー、しかしこれはラ投げ、中継投げで運んで足払い、持続が当たる中継、沖が入って体力リードはさあよく見ていた、しかし4段全部ンガード、1 0列、足払い、置きエアスラッシャーの、えー、手前に置く形で5台系置いていきました。 組んでしまった地味に痛いこれですね、X、このゲームは本当に地味なところがシビア一発のミスがしにつながるしかし立て直せるかすらガードは間に合うあ打いう力の一番ウはアよく見ているしっかり3発当てまずはガム DJ が一緒 試合選手最終的に本田はあれですねやっぱ飛び道具持ってるキャラに絶対にどこかで向き合わないといけない今も昔も飛び道具持ってるキャラにはかなり大変とさあ開幕一気に体力を6割取っていったさあ空中調整しつつズッツキ グッツキーしかしこれはちょっと差のエアスラッシャーが勝つ形でさあ100しかしジャンプジャックピーで落とす地味にああいうの重要ですね本当触らせない1 0列さあ引っかかったおお2分総ためが完成していなかったここは相手のミスは弓の見逃さないジャックピーが攻め方 大いちで吸っていくまず1本取ったのはベンダー・ホンダ学列先制取ったのはホンダしかし飛び道具踏んでしまうケツああ一番惜しい当たり方しかし最速投げ暴れをとが何とか取って球史に一生得た DJ さあズッツキーしゃがみ中継姿勢が低いので地味に対空になるさあこれでガム DJ リーチ はい、さあ追い詰められたのはベンダホンダあー、見よったーしゃがみない P からこさあ、何も出なかったあるぞー、あっ、どうしていくか、おういく、いく、いったー、さあ。 なんとか取り返したベンダーホンダ親方の意地が炸裂死ぬ間際が強いジャッキャラなめんなとは言ってませんけどさあそんな心の叫びが聞こえてきそう飛び道具が何も何本ももんじゃいさあここは素直に投げるからのさあここは読み合いグっとジャッキピーさあそしてヤスラッシャーで 打っていったか冷静にタイで返しましたねしかもすら踏んでいけなかった大いちですかね今多分投げしかも投げ前以外で吸えなかったという感じでしゃがみ中 P がたた単発あたりと多分そんな感じでしょうさあ飛びに100列引っかかってうわー歩いた さあここはまり潰しに行ったこれで 1−1 さあマッチポイント両者マッチポイント決勝に上がるかどっちだマザーガム DJ リード先ほどはゼロドットの絶望的な状態から逆転を見せていったジャック いっ一旦距離を取ってスペースをうまく使うはい入ってズッキッさあ多分ガムさんもあれ精神的に穏やかじゃないですよね間違いなくさあうわ冷静すぎるああ大敬最後の最後でガム DJ 勝利 ガムさん勝利で、えー、ガムさんが決勝進出決定ですはいじゃあ次の試合が、えー、ベンダー対、えー、バかったね両自対バーゴンピースです、はい、失礼いたしました いや準決勝第2試合目、字幕がちょっと反映されたり、何いか申し訳ない、両自体バーゴンピー ス, さあバゴンス、バーゴンピースが勝てばバーゴンピースゲット、70個集めれば<笑>完全に身内ネタです、申し訳ない、さあまず1本取ったのは 2P、バーゴンピース、やっぱり強いですね。さあそして 親方はすでにいないあとは弟子の俺が頑張ろうと領事本田がガイルに挑むさあ似たような感じ飛び道具ためのキャラなんでさあこれも本田がつらいしっかりサマーよく見ているさあ近づくまでが非常に重要さあ飛び道具があ<笑>あきつい 下 10P 起きからしかし飛んでいったがサーマーで切られるまずは 2P バゴンピースが1勝これはきついですねさあ今日は最終的に飛び道具キャラでの決勝になるのかそれともそこに割って入るかさあ2試合目さあ踏んでしまう 本当ホンダは弱飛びのロー垂直ジャンプでかわすのが本当に難しい特に S コンバは難しいさあ飛び越したがその後に何かつながればいいんですがなかなかこのキャラつらい1 0で抜けるもしゃがみ中継が置いてある対空ジャクソニック さあジャンプ中継持続当たるわーしゃがみ中継を気が刺さってさあこれで 2P バゴンピースはリーチさ あ, さあこの X の対戦は余計なことをしたら死ぬとやってる人ほど決定する かっこいいことしたいけどそんなことをしたらワンチャン通されるそれそのぐらいシビアなゲームですさあ着想に置きつつ最後はダーマンソルトー隙がないということで勝ったのはバーゴンピースはいじゃあ決勝戦ですバーゴンピース対ガム DJ さあ、二人のベンダボヤ、あのベ、ベ ン, ベ ン, <笑>ベンベ。ベンダーベンダゴヤ、ゴヤ。ベンダベヤか。ベンダベヤの、あの両、両力士二人は、あの、準決勝で、惜しくも散りました。ちょっと、もうちょっと見たかった感はあるんですけれども。やはり、飛び道具は辛い。親方ともども、これは、対策が い, いかに悪という感じですね。あ、そが全国の、ど、どこまで。何部屋でもね、辛いですから、ね 伝説の横綱でも絶対にこのあの飛びど具持ってるキャラ絶対つらいんで、まあ、もう永遠の課題です誰々だからいならいけるとか誰々部屋ならいけるとかするんじゃないんですよ、ね、さあということで本田、まあのうちこ置いといてさあ決勝戦4月の大会はこの2人に優勝が絞られます1 p g ガム d j 2 p バーゴンピースさあためキャラ同士での対戦となるさあすら通してさあしかし 最後はリフトアッパーでしっかり相打ちまず1本取ったのは2ーバーゴンピースバーゴンピース強いですねバーゴンさんのバーゴンのかけらと思います<笑>まだ一本も取られてないバーゴンバーゴンのかけらが強いドラクエ2みたいですよねほんと何々のかけらとか月のかけらみたい何個集めるとあのアイテムになりますみたいなもう完全に<笑>そうですねみみんなみんなな みんな待ってる。<笑>バゴンの復活を待っている。まあ、あの、神様復活するか、邪神が復活するか、その辺はもう置いといて。さあ、ここはガムティーチェが取っていった、完全に、もうネタ話ですね。もう身内の バ, バゴンネタでもう完全に盛り上がって、試合内容が実況されていない決勝戦なのに。さあ、11位からの、さあ、みんな大好きバゴン。お前を待っているぞと。さあ、1オチ2回から、 体力リードはがいる結構すごい当たり方しましたねさあ相打ちが3回続いてさあしかし切っているうっと危ないよさああるかあるかあるかうおっ投げた最速投げまず1本取ったのはワンピーガム DJ さあさあさあやはりバゴーンピース バピス強いですけどね、いや強いんですよ、強いんですけど、やはり今日ガム DJ が仕上がっている、ガムさんグかけるほ出るの出ない、出ない人がここまで、<笑>出る、出ないはね、皆さん、いろいろ仕事とかありますから、皆さん言うても、あのもう年配の方なんで、仕事がかみ合わない人が、世の中10連休とか言ってますけどね、人によってはもう10連休何それ、おいしいのっていう、そういう世界です。 僕もりはほとんんどありませんさあそんなことはどうでもいいさあまず1本取ったのはガブ DJ しかしバーゴンピースが堅実な動きに動きをシフトしたかというところさあ上通してさあ詐欺ってなかった上通してさない最後はスラのスラに対して、えー、ジャクソですかねさあまず1本取ったのは 2P バーゴンピース 押しスなのにたまに実況が追いつかなくなるさあ差し返ししかしこれはガード間に合うさあしっかり後消しはゆるダめですよと裏剣で押し置きしていく結構でも難しいんですよねあれためキャラ同士で裏剣で押し置きするのはさあ一発投げて緩急をつけてさあ中継サマートここはしっかり取り返していった 2P バーゴンピースさあ バゴンのピースかけらゲットまでいかに役さあダブルマッチポイントどっちが勝っても優勝熱いさあファイナル今日の優勝がザイルか DJ か歩いて投げる<笑>しかも差し返した形になってますねしっかりスラ見てましたあれタイミング間違えるとスラ思いっきり当たりますか、ね、らさあいやらしいですね とっさらゆき、しゃがみ中継で着地硬直を狩る手堅い、さあこうなると体力リードされている、負けている側がどうしても動かないといけないので、こうなるとちょっときつい、さあそして草地に時間とつのが早いんで、さあ、あるか、サバ、預かって、からのおっ、あるか、着あっと。 相打ち熱い勝負でしたがまず1本目バーゴンピースが取っていくさあリーチバーゴンピースリーチ適当にしけた名前がまさかここまで個人的に盛り上がるとは<笑>さあ投げていくさあこれはかなり手堅い上通す きついずらして中継台系強すぎるということで本日の4月度スーパースリートファイターズ月齢大会優勝バゴンピースですおめでとうございます<笑>すげえ名前の人が優勝しちゃったよ<笑>、はい、バゴンピースみんなバゴンを待っている ということで、えー、本日はバーゴンピースさん優勝ですおめでとうございますはいじゃあ、えー、5日の5ンに向けてね、あのー、練習の方皆さん頑張ってください要望ありましたらもう1台超1増やしますがとりあえず2台で今やりますんで、えー、もし対戦台増大の希望の方はあのスタッフの方までお願いいたします大会は、えー、こちらで終了となりますご参加誠にありがとうございました はい、設定戻し終わりましたんでね、えー、じゃあゆっくり遊んでいってください、えー、このまま配信あと垂れ流しであの真ん中今大会やってた台がねあの垂れ流しで配信となりますんで、えー、ぜひ動き見たい、えー、チェックしたい人はね真ん中の台でやるとい い, い, い感じになりますんでよろしくお願いします